新型ウルトラファミコンと新作 3D ウルトラ64マリオブラザーズを発表新型ゲーム機は来年4月22日に発売されます新詳細な情報とゲームのデモは今年の後半に開催されるスペースワールドでご覧いただけます